どっちも取っといってもらった方がいいですね。しょうがない。見えないですね。見えない。<笑> あ, あらきなんですよ。よ本当にどうするって。なかなか珍しいかもしれない。ですよね。ここまで手入ってないこの大きさでね、うん。そうそうそう。もう枝がいっぱいあって、だから面白いかなと思って。おはようございます。おはようございます。寒いですね。寒い で, 寒い で, 寒いで寒い、ね、社長がソーブを用意していって。今日は社長が。<笑>寒いからね。<笑> 今日はえっ、ー、と御用松をやりたいと思います。これはですね、茨城県の木条盆栽店というところに行ったときに、はい、ええー、即売で購入した木なんですね。前もよく言いましたけど、即売会で、えー、買うときはですね、もう足元の一極ここでまずもうこれ決まりで発祥も見たら発祥もこうよれてない、うんうん、まっすぐな葉書をしてるんで、これがいいなということで、もうこれはもう即決だったんですね。<笑>えー、ただしこれはどう作ろうかっていうのが考えてない。 前も言ったようにもうここで買ったらもう上は後で考えればいいという買い方なんででよくよく見たらですねやっぱりこういらない枝がたくさんあるほぼ手付かずですね展示会で買った木をどう作るかっていうシリーズでやっていきたいと思います。まずでですすねね正面ななんですけど本当にね枝付きが同じような 感じで前の正面にもこうあるし、この辺ですね。こっち側もそうなんですよね。この辺の枝があったりしてはい。枝があると思うんですよ。正面にも、はい、なんでどうしようかなと思って。下から覗いた時にちょっとこっち触れてませんかね？ちょっとだけ。 ちょっとだけね、頭がこっっち行ってるのかな頭動画に映ってるか分かんないですけど、はい、幹の流れてる方がそっちに傾い て, るす、ねえー、傾いてますねでただこれぐらいの太さだったらあの他がいいとかあればあの頭を持ってくることはできるんで、はい、で他どうかなと思った時にまあ幹は別にどちらも傷があるとか、うん、特撰に見えるとかっていうのもないんで幹は全く一緒と考えた時に根がね今ちょっと見るとこの辺が少しよく見えませんかね根が。 と掃除してみますか表面だけちょっと土落として、まあ、どっちの面を表にするかそうですねそのためにちょっとね根の様子を見ようかなと思ってケーキなんかね買う時もよくこんなふうにやるんですよね、うんうんうん、粘りがねどうなってるかなって買 う, 時やるな買う時やったらべたかなやってからやってください<笑>買う時やって<笑>箸持ってね怒ら<笑>れる、ね。 結構なんかあれがいいですね座がいいというかいまあでもねちょっとこの辺がやっぱりいい足元が出てきてるんですよねこここっちが今見えてる方がうん正面、ね、足元がいいかなっていうね粘りがねなんかねこポコってなってそう な, なんうんなんかっていうかここをね粘りがこう出てるような感じはしますよね、はい、ええということで こちら側を正面にですね作ってみたいなというふうに思います。まずは、えー、いらない枝ですね。これが一番最初の作業になってくると思うんで、やっぱり不安だったら一気にパチパチってね引かないで、えっ、ー、と確実いらない枝から順に抜いていくのでいいと思います。でまずいらないのがえっ、ー、とこのちっちゃいこれ辺の枝ですね。こういうのとかあとこれもちょっとあまりにも細いんで。 えー、あの懐から出てるって意味では、えー、といい枝かもしれないんですけどあまりにも細いんでだって次の枝がこういう太さですかこれとかこれの太さなんでそうするとあまりにも細いそれともう一つはもしかしたらですけどこう曲がるかどうか分かんないんですけどもうちょっとこう潰すかもしれないですね上からグッと押さえてそういった時にここが邪魔になってきますよね、はい、この辺のやつが。なんでこれを抜きますこれ抜くと少し見えてくるんじゃないかと思うんでこれ抜いてきますね。 あとこれですね。はい、ちょっと少しなんとなく姿が少しね、だいぶこれで見えてきたと思いますね。ちょっとちょっと考えですけど ね, ね、はい。はい。あとちょっとこの辺のもうこれはちっちゃすぎちゃうんで、はい、これですね。はい。ちょっと考えます。はい。ちょっと考えます。この下から出てるこのちっちゃいとですね。はいはい。ここにいい枝があるんで。 これは取っまいますね、はいまあ缶抜きになってますねいろんなところそうそうそうそうなんですよ枝が多いんですよねこれをだんだんに抜いていくわけですねここに2つあると思うんですねこれとこれこれはあまりにも正面にきついちゃってるでプロリー盆栽は的こういう前枝も残すよっていう作りをするんですけどまあそれにしてもつく使ってこっちかなとこっちならちょっと この幹を見せながらもちょっとこっち側で残したりできるんで、これもう真正面なんでで近いからどっちか抜くって言ったらこっちを抜こうかなと、はい。とはいいうことでいきます。あと、このひげみたいな。ちっこいやつですね。だいぶ見えてきたかな。頭が決まらないですね。今ですね、はい。頭をどうしようかっていうのが、今最大のネックというか、ここに太い枝があるんですね。 これが一つ の, ここの枝がそうするとこれが頭になって上取っちゃおうかなってなその 上, の上のやつをそそ こ, です、ねえー、<笑>これがいいんですよねただここが今少し空いちゃってるのをもし潰せれば。 今頭って言ったやつが低すぎちゃってこれが頭になってくる可能性があるわけですよねなんで一旦先に潰してですねえとどんなふうな形になるかあっていうのをちょっとやってみたいと思います潰れるかどうかですねちょっと本当はここゴム当てたいんですけどちょっとあまりにも混みすぎてて<笑>当てられないんで下だけですね これです。それはでしょ う, う千葉の方からいただいた、うんええ、ナルオリジナルのステンレスでステンレス曲げ棒、ええ、棒ですね<笑>夜な夜な作っていただいたい夜な夜な作って頂いたやつ、はい、これでバキっていったりしてなどこ曲げるかなんですねうんと本当はここここを支点にここが力点になるわけですねそうですね、ええ。なんですけど単にこう下ろすためのという 棒になります<笑><笑>本来曲げるところそうそう支点がないんだけどそこ、うんええ、曲げるときに動くからそれを利用しよう、はい、そうそうそうそう、ね、そういうことですね最近たくさん翻訳していただいて<笑>ちょっと曲がったんで少しずつ絞っていきますね、はい、ちょっと負担かかっちゃってんだな結局指で押した方が早かったし。 潰 れ, てるのかなうん、潰れてる感じしないです ね,、はい、うですねもう一つはね、えー、針金がもったいないんですけどちょっと別のやり方にしましょうか、はい、こう一回刺してですね、はいはい、要は何をやりたいかっていうと、はい、ジャッキでごめんなさいこれ開けられました開けられました<笑>ジャッキでやりたいんだけどもここに入んないんです ね, 入らなねであまりにも短い距離なんで でどうしようかっていった時にか掛けるところを作ろうということでたまに見えますよねえそうですねこういうやり方もあるよっていうことでこれでこういうふうにししただけですか刺しただだけけでですすかね、ええ、これでも抜けないですから今高いと言われてるこの銅線を贅いに使って惜しみなくおしみな く, みなくこことあと背中のここ、うん、こんな感じですね、はいはいはい かけまして、あとはこれが下がっていくかどうかという様子をなんかここら辺動いてますけど、はい。縮んでるってことでいいですかね？<笑> あ, あ、ごめん、下が外れたやっぱりちょっと待って。もう1回、うん、はいセット完了。セット完了。これでこれが動いていくかどうかの感じを動き始めてる感じが で, で動いたらこいつを縛ると。そうです ちょっと動かないってことはですね。 っていうか、潰れてますかね、そもそも、見えてないんですけど、私、幹が。あ、潰れてますよ。潰れてますか。はい。<笑>見えてないんだけど。ちょっと、この中指で、感覚を。そうですね。抜けなかな っ, った。あ, ななた<笑>あれ、ちょっと、指抜けなかった。<笑>指抜けなかったとかっ。あと、どっか傷ついてないかどうかですね。でも、大丈夫だな、ここ。結構、元の方、あれが畳んではいるのかな。動 い, 動いてる、動いてる。 とょっがかでと抜けるっていう、ね、とい、はい、あくっつきましたねねだいいぶんだよなちょっと一旦外してみますね。はい あ戻戻っっっった。戻った。っため、ま、めるるる場場所所ががが違違うううんんんででで、でですすかね。ね。ね。曲がってはいいいいいまままししももだ。うん、っていうことはややぱり、り押さえとととこころろに近ななけの、うん、一回直お待ちください。 セッティングが終わったたようです固定のの針金の位し、ねえーねねねはいね、盆栽も人生もトライアンドエラーが大事でございます。 だ、聞いてきたんですね。今動きましたね。<笑>動きましたね。動きました、動きました、動きました、動いてますね。そこはね、これの方がいいですかね。そうですね。動いて潰れてるかどうか。動いて潰れて。動いて潰れて。先は戻して戻。戻 っ, った<笑>、はい。そうですね。そうですね。そうですね。今度は緩んでるから大丈夫ですね。はい、動いてはいます。 行きますはいはい動いてま す, よ、ねうん、動いてます距離が短すぎちゃって針金とこのジャッキっていうのは離さなきゃいけないんですけどこ、ね、う戻るか 戻, っちゃう戻るな 浮いておりますね。浮いてますね。針金は緩んでますか？そうなんですよね。針金が浮いてくればね、確実に。あ、聞いた聞いた。来ました。今度こそ。今度こそ。テイクフォー。フォー。あ、でもいいかもしれない。この辺で。四度目の正直となるか。あ戻る。<笑>あ、グッと戻っちゃう。戻っちゃいますね。 各の昼間さんも苦戦しておりますいろんなことをこう挑戦していく姿を皆さんにお見せして完璧な人間なんだいないとだの分か分かんだ<笑> い, と、ね、といとないんだいなんだ人生ただいないんだいない分かいないんだいないんだいないんだいないんだいないんだいないんだいういんだいないんいないんだいないんだいないんだいないんだいないんだいないんだいない どのぐらいをお見せしてるかわかりませんが、ハ、はいね、プニングもあると。そうですね。どうしても暇のないことでやってるんだっていう言い訳をね、一生懸命考えてます。なんかこうなったらここでかけられるような気がしてきたなんかここでこれは使わずに<笑>とりあえずここで、はい、ここまでは絞れたんで、はい、今度は逆にこことここでいけないかっていう原点に戻り。うん、ただね。差し込んで負け。 ですね変なななてかかあんのそうもすえ。 <笑>結局道具使わないで押<笑>さえた方がグッと曲がりましたね<笑>曲がりましたね今ねここ締めましょうか あ, あそうですねいいですかここ押さえた方がいいのかもしれいいやあそうですねここですねここですねこれそうですねそこですねこいはいもうちょっとょっはいいいですよあ でも閉まったここまでとりあえずここまで、はい、ここまで下がったんでえー、っとまあいろいろやりましたけどいろ<笑>んなやり方があるという紹介になりました ね, そうですね、はいろんなやり方あります、うん、と。 手こういう道具もこういう道具もいろいろありますけど結局手で押したっていうねう。っ、は、て、い、いうことですね。はいう、はい、こうに今こう潰した関係でこれだとちょっと低くすぎるように見えてこの位置だといいんですけどいいんですけどここの曲線からずーっと一直線になっちゃうんですよ。 うんうんうん、こ, のこの曲がったところから幹の流れからま、うん、っすぐになっちゃって本当は一回こっちへ返してこうにしたいというところなんですねあちょっと待ってそうするとねあれあれごめんなさい少なすぎるなえー、っとねすごい参考になります<笑> <笑>自分でっ<笑>勉強になった<笑>これを真にしようとすると<笑>ずーっとまっ直ぐだすぐなりそうそうそうこれがまっすぐになっちゃうんですねで唯一これを一旦ここで切っちゃって そ, そ こ, で切 こ, こで切っちゃってこっち一回行って戻ってこれを頭っていうのもあるかなと思ったんですねただしちょっと枝数がね足りないんですよ いずれしてもこれいらないんで一回切っちゃいましょうかはい行、はいはい、きます、はい、言いたいこと分かりましたかね、えー、一旦一旦っこっちま<笑>っすぐずーっと来ててこっちに帰ってこっちに戻ってこれが頭っていう可能性がないことはないただし枝がねちょっと足んないんですよね、はい、ここ頭にするにはちょっと周りの、うん、それを保護する周りの枝がないんで、うん やっぱりここで辺で頭を作ってですねじゃこれとこれを合わせて頭にするまあいやいやえっ、ー、とね、うん、この辺は枝ですねこの辺はまあ普、はい枝です、えー、ということでこの辺でこの辺が頭になってくると思う、ね、んですね、えー、そうすると結構ボリュームあるんで、はい、よし、はい、ということでじゃあこれは取っちゃいますねこはい、はい、これはもう別にジンとかいらないんでここ、はい、から抜いちゃいますカットパスタです あ、あとね、これがこれは頭で近いんですけどこれが良くないんで切っちゃいますね。よしこれで方法決まりですね。一応頭を決め、まあ差し枝は決まってて、ね、て頭を同連するか決めたと。はい、決めたということですね。そうか、この辺がガランド今になってますよね、はい。これを最終的にこう埋めなきゃいけないんで、うん、この辺がまあ埋まってくるこれこういうのとかこういうので、はいえー、埋まってくる感じですね。 あとは少し追い込んでですね。小さく作るためにはあ枝を少し抜いていきます。ではい、例えば今もこの辺を埋めておこうっていうふうにはちょっと長いんで、はいえー、これ辺をちょっと一目ずつこういうふうに切っていって長そうだな。長いやつをここにあるちっちゃいのがあるんで、ここもそうですね。もう一回ぐらい追い込むかもしれないですけど、とりあえずは一旦。 で, そう で, すそうですもう小さく作るんであとはこれがこれが頭なのにこれがちょっと長いんでもうちょっと追い込まないとダメですねもう下の枝を太いのを取っちゃうか抜きだからいらないこれが長いんだよなぁこれ出がねあんまりよくないんですよねここの押しに対してちょっと太い、うんうん、ここまで切っちゃう ましたね、だいぶさっぱりだいぶさっぱり、えー、っと、じゃあ針金ですね、はい、割と素材の状態からスタンダードなまあそうですね盆栽の作り方をそうです ね, そうですねこういう素材買ってきてまあ模様着っていうのは一般的ですからねは い, <笑> い, よいよ針金かけるです ね, <笑>えっとね後ろはちょっと2本うるさいんですけどとりあえずボリュームがあった方がいいのでかけますねこの枝が一番太いんですよねこれがね こっちは正面ですね18番でこれとこれでもう一本これとこれっていうふうに書け渡しますの、ね、でこれはですねどちらかというとこっち側へこうひねりたいこうひねりたいんですねそういうことなんで上から針金が入っていってこちら回転と半時計回りですねということですね。ままあとりあえずいきます、はい というか、言ってます、はいいてませ、ねはいうん。 これでもプロの人の作業だったらカットですもんね。うんねまあ、ねねこんなね恥ずかしいあれだからね。恥ずかし い, か、ね、<笑>かしいとは思わないですけど<笑>むしろ参考になるじゃないですか、まあそうですねまあ、こういう感じだとか、うん、やりながらねそうこんだけのベテランの人もいろいろ何回もやり直したりってあるんだ、えーね、趣味ですかそう趣味ですかかどのくらい変化したかね 見えるかもしれないですね。こうつながって見えればね。<音声>動画では一瞬でしたが、どんぐらい経ちましたかね。一時間ぐらい 経, ららいら経ちましたね。経ったと思います。結構あれがね、りりかけ、うんあ。あ、私の方ですね。そう、私の方です。<笑> す, み<笑><笑>あのー、<笑>すみません。あのー、決さん自分の締め棒をしてなかった。すみません。あの動画の尺は足りているということで、<笑>はいえー、私あの一、ーはい、本。そうなんですね。ハゴミア琉。 はい、間さんが今日ややりたたかったやつをやってしまいって<笑>あんまり一生懸命やってる私動画撮ろうかと思ったらけっさんの<笑>あんまり一生懸命やって<笑>待ってる間にちょっと一つ作ってしまったんですけどそうですねそうそうそうその作り方の動画はね後日またアップされるんですけど<笑>そうですねこちらの晴れやらでもう も, うもうほぼほ ぼ, ほ ぼ, ほぼ完了ですね 形はまだそこまで作ってん。そう、作ってないんですよ、だから、お, お楽しみ取っておいてくれてん。<笑>そうそうそうそう、本当はね、太い針金は。はい、少し曲げたりしながら、かけたかったんですけど、はい、とりあえず一回全部かけちゃってからと思ったんで。はい、はい、形はこれからですね。でも、それが一番。 本当はね、あのかけるのは誰でもできるんだけど、はい、これどうやって作っていくのっていうのが難しいと思うんで、ね、んここはね本当は曲げながらかけた方が緩まないってことですよ ね, そ う, ですねそうそうそうアレアレアレア大きいやつなんかはねあそうなんですさっきね旧先生分かるように曲げて緩むんですよね本当にだから太いところなんかはね少しかけとくと こ, ここのこことか隙間できちゃってる、はい、はいって見てないけど<笑>はい<笑><笑>、はい、それでは い一応書き終わりまして、はい、これからですね布施をしていくんですねポイントは、えー、とこの刺し枝はですね、はい、でこれがまっすぐこう伸びてるんですけどやっぱり商品なんでできるだけコンパクトにあの、うん、少し大きい木だとこう優しくこう作るんですけど商品盆栽はやっぱりギュッとこう縮めたいんでコンパクトにここら辺を畳み込んでいくっていうところが一つですねであと今このら辺のガランドに開いちゃってるところ、うんうん、このら辺をうまくこういうもので埋めながら 全体 こ, うこんもり作ってであとは頭を仕上げてとい う, そうです、ね、やり方をしたいと思いますでこれはですねここに手前に細い枝ありますよね、はい、これが刺し枝になってくるんで少し前に振ってくるとでその上にこれが乗っかってくるような形で作るようになると思います個人、はい、的にはこの枝の行方が気になりますよね えー、最初言ったように商品なんでもともと2つあった方の片方抜いたんですけど、はい、それでもちょっとうるさいんですけどでもこれは大きい盆栽だったらこう取っちゃうんですけどす、ね、この辺につけておくとなるほど、うん、下手すと本んとはね正面ここら辺にあってもいいんですけど幹、うん、見えせながら少しこっちの方に置いとくという格好で、はい、差し枝を少し、えー、やっていきますねいますはい。ただまだまっすぐなんで一旦ギュッとこう下に下ろしながら下ろしながらですね下ろしながら えー、と内側に曲げていく、うん、こんな感じですかねでここから今度は外側に返す、はい、その一つずつ先に進んでるんですよ ね, そうそうですね曲げてる部分ねえ一箇所ここ曲げて下ろしながら曲げて下ろしながら曲げて今度はまたこちら側に返してという形でここら辺、まあ、畳み込んでで こいつはこの内側へこの辺こう乗っかってくるわけですね。うんうんうん、とりあえずもう何でもかんでも追い込んで追い込んでて。追い込んで追い込んで。はい、この上にも差し枝と同じぐらいの枝あるじゃないですか。ああこれもそうですね。これも枝にするしかないですねもうねう。ってことは上の枝ちょっと内側にそうですねもえー、これなんかは一旦。 こっちに行って、で、これなんかも、これを重なってきますから。はい。こっちが差し上げます、ね。すそうですね、一旦、これ、これが、こ、これ辺が頭になってきますんで。はいはい、そうすると、太い枝ったら、一回隠すんで、こちらへ、ぐっと。持っていって。こっち持って行って、で、ここからまたこっち返すんですね。はいはい、この正面の枝も、まっすぐツンと出ちゃってるんで、うん、挟み込むわけですね。 ネックネットこういう盆栽の作業って、ええ、未来予測的なところが必要じゃないですかああそうですねこうしてこうやってって立体構築していくいああそうですねはい<笑>これ辺はもう数見るしかないですよね経験値がめちゃめちゃ重要なうかもしれないですねそうですね予測できなくいいですもんねそうですよね全部バラバラだし そうですね枝もね全然違うし違、えー、う面白いけど、うん、やっぱこう、うん、経験値がものを言うとこうう、うん、でも、ね あ, ね、ありますね。いや枝抜いちゃえばいいですよね姿を見せたいっていうんであればそうです、ねえー、だけど商品ってこういう作りだよって多分普段昼間さん作ってるのと違うねって。うん なりますよ ね, きっとね。普段だから抜きそうな枝を生かしそうそうそうあえてそれをどうにかしてこ う, そうこんもりこんもりこんもりこんもりしるなっていうのは分かります、えー、そうですよね商品ってふりが違うんだっていうたい。に、うん、伝えた い, あ 伝, えたい伝わってま す, <笑> 伝, わてます<笑>伝わってますかね<笑>言葉ではねよくね商品とそうです、ね、大きいのは違うしでミニとも違うんですよねミニは割とこう枝で見せるようなとこがありますからね、うん、あそれいい言葉ですね 中品は幹で見せるっていうね 幹, いう幹と棚で見せるっていう中品大品商品はやっぱり全体でこうこんもり見せる耳なんかこう細くて枝だけでツンツンツンツンってなっててもねそれはそれでいいわけですよね、まあな小さいはつで作ってんだってそれぞれの作り方か違うんですねですそれを網羅しようとしてる蛭間さんってすごくないですか<笑><笑> まあいろんなことをできるといいですよ ね, う, すねうん知る喜びもあるしそうです、ね、チャレンジする喜びもね近、ね、30年近くやってて、えー、そうですねただ新しい発見も今最近もありますもんねいろいろ<笑>そうですねありますし今日も失敗だらけでね<笑><笑>テイク4でしたっ、ね、けテイク4 <笑>はい、はい、えー、とじゃあマイカが出ました 前から。出<笑>ました。はい、書かました。一応張り金かけ終わりましてですね、はい。商品盆栽風に作ってみました。商、ええ、品盆栽風の作りにやってみましたということですね。と、一応正面はこんな感じです。はい。あ, あの、まあ、大型盆栽っぽいで す,、ね、ですね。あの、商品盆栽という意味ながらも、一応幹は見せた形で、うん、さっき九さんが気にしていた、これ、この辺の枝もですね。はい、はい。 まあ、とりあえず残したということですよね、うんうんえーまあ。幹の姿を見せながらもこれが残ったんで、えー、いいかなっていうところですね。はい、でさっき気にしてた刺し枝とその上の太い枝ですね。ですから刺し枝やっぱり下げて。 ここに隙間を開けながら、やっぱり一番出て、出てなきゃいけないんで、はい、その上のやつは畳み込んだと。いうことと、うん、課題のこの上から見たらいいですね、ええ。あの、パタンと、ね、てっぺんはげになってたと思うんですけど。はい、すみません。<笑><笑>私も最近薄いんで気になってます。<笑>すはい。この辺が困ったと思うんですね。まりましたで、一応それとなく、うんえー、棚っぽくは作ってますけども。 まあ、商品の場合はこうギュッと詰めて枝数も増やしてるんで増やしてるというかそんなに無理抜いてないんで棚っぽくは作ってるんだけど少し重なりながらそう、ねうん、一応こうい う, こうブロックがなんとなく見えると思うんですね、うん、この辺のブロックとかという感じでこんもりこんもり作ってみたと、はいはい、いうところですねまあちょっと大人になったって感じですよね。<笑> どどういううういいこことととでですすか。か<笑>。ちょっとどういうことか<笑>大人になったっていう大 人, に大人のなった大人の気になったっていう感じですかねっっすはい。そうですね。まあ頭も上の方で一旦ちょっとこっちに帰ってこう、うん、こっち流れなんですけどね、はいっ、は、た、い、ちょっとこっちに帰ってからこうなってるんででこれだとうんと足元のねえっ、ー、と周りも生かして息、うん、見, 見せながらもっていうふうになったかなという感じですねでいつもの感覚で言うとうん 葉っぱ多多いです多いですねで、ね、もう完全に棚がポンポンポンポンって見せる、はい、あの盆栽を作り方するんですけど、はいまあ、商品盆栽はこのぐらい の, あのこんもりしてていいしもっと言うとだからここなんかも幹見せてますけど、はい、さっき抜いちゃったここら辺の枝をね残す時はこう埋まったんですけど、うんうん、まあ私はこういう作りが好きなんで商品盆栽でありながらも少しこう幹を見せて大きく見せるっていうねなるほど、はい、展示会で<笑>違うなんだ即売会で。 <笑>買ってきた木を作ってみたと<笑>、はいはい、いうことですねいつもとちょっと違う作り方をそうですね商品盆栽の作り方にしましたということですねしたと、はいうんまあ、商品盆栽でも多分何か何種類かありそうな気もしますけど、うんうん、そうですね多分 い, いわゆる枝を生かすというかそうです、ね、こんもりその作るっていう作り方ですねそう で, すね、はい、でこの大きさを維持して古くしていくそうですねで、端がままってくればまた この今の状態が完成というより、うん、多分端を詰まって、うん、もうちょっとですね今骨格を作ったから、はい、そうですねもうちょっとここから洗練されるイメージですね、えー、そうですねはい、うん、こま多分これ縮まる症だと思うんでねそうですよね、はい、そこまでちょっと皆さん想像力を働かせてもらえるとうす、ね、はいはいはいお<笑>、ね、<笑>もう は, はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいた<笑> ラ<笑>ジオペンチ を, ンチを購入しましたその買った理由は次 回,、えー、次回の動画でわかると思います。<笑>はいはい、やってみたいと思いますこ ん, なやつこんなやつを今日作ってみたんですけど今日今日、畳んだあそうなんですかもうちょっと形はできてたんですけどこれは例の例のやつえ所、ね、沢さんのいうところですね、うん、これはまた、はい、置いといてっていうことです ね, いいですね、はい、でそれの元になるのはこういうやつです<笑>そうですねこういうやつですね畳んでみたはい どヒロすか僕のいいじゃないですかいいいいいい楽しみですよ ね, 楽しみですよね将来どうなのかって、ね、そうそうそうでこれは割れても、うん、えっ、ー、と下の枝が生きてるからこういう割れたところも、うん、万が一枯れてもいいし、はい、枯れなければこれがまた端になるんですよね、うん、こういう割れがこの、うん、シャリ、うん、そっからシャリ作っていけるそうそうそ う, そういいですよここの厳しいまきがはいそれもこれでやったんですよねそうです<笑> ここここここれとこれです、ね、これとこれとこれででででですすすすすねねねはい、<笑>これはももももうう品にななななりそうでで、ね、ここも今今アマゾンのののカゴの中に入っっっっててまきでまどちちババよいいぜか気がせなかった道具の紹介じゃ日んろありがとうございます。 平らじゃもう、はい、ちょっと右側。魚ですね。うん。初、う、め、ん、あ、そうですね。手直し。いいですねはい、ステイカーです。足がいいね。そうですね。足場と足元だ、うん、よかったんだ。やっぱりここを少し前見せすぎたんですね。うん、そうだね、えー。いいじゃないですか。にちょこっとね。はいはい。 ほんのわずかな違いが大きな違いにね映りますからね。はいはいですよ。三倍になります、ね。何ない？ここ、ここ違うわかります。ここ、ここ、ここ。はいはいはい。だから見せすぎたんですねここね。だから商品だから取っちゃうよあね大きく見せるからって言ったけど変わりました。こた。これこれこれ。これがこっちにやってこれが こっっっちにあってずーっと上までなかったんですよ、うん、で今会 長, 会長が言われたのは一つはここがぺったんこになってたからこれを少し頭を起こした、うん、でここに凹凸を作ったってことですね、うんまあ、棚っていう見方もあるけどこの平らに対してこう逆に起こして、まあ、大きさはねちょっとそのあれですけどだ、うん、けどこう起こしてこうぺったんこじゃないこ こ,、ねえー、ここをガッドンと、うん、頭, を頭をちゃんと作ったっていうこととやっぱここを隠したっていうところ。 こここここれれれはくくななななりりりりりりまままままましししした。たたたたた。たた勉勉強。強っっっこここここ、うん、ここっちにこっちにににににああんでででで、すすすそれをこっちにあえて持ってきて、持き商品のの作りに近づいたってことですよいととね。すよなりましたね。さ<笑><笑>が。が倍最終形いまありがとうございました。<笑>